おはようございます本日2019年12月31日大晦日、えー、JR 四国の多筒、えー、駅前の公園に来ておりますでこの86号は四国の、えー、鉄道の発祥の地の多筒を記念する目的で保存されたようです えー九えー、JR 九州で運転されている SL145 に比べるとちょっと傷んでいるようではありますが丁寧に締め飾りも飾られていて大事にされているということがよくわかります。 まあ、こちらが運転台になりますけども、まあ、だいぶ、まあ、部品はなくてとても残念ですけども後ろにもちゃんと松飾りが丁寧に飾られています。 ここちちららがが、ね、はい。こちらが 車窓から見えるように幕もありますね。あら、残念なことに天だ天台のドアがなくなっちゃってますね。見事に締め飾りが飾られております。 それでは、多卒からお送りしました。